こんにちは。野菜の日チャンネルです。今日は夜に生地を仕込んで朝食に焼きたてを食べるソーセージパンをご紹介します。切り込んだ生地を編んでソーセージを包んで焼き上げる成形も見てください。今回は夏向けのオーバーナイト法として参考にしていただけると思います。 まずバターをお湯に入れて溶かしておきます容器に強力粉砂糖塩ドライイーストを入れバターを溶かしたぬるま湯を加えますカードで全体を混ぜ合わせていきます夏場は 冷蔵庫でも発酵しやすいので、イーストの量を半分に減らしています。粉っぽい部分がなくなったら、生地を切るようにして2分くらい混ぜ込んでください。 生地全体が滑らかになったら容器の中心に寄せて蓋をして冷蔵庫で一晩寝かせます翌朝冷蔵庫から容器を取り出してみると生地が2倍以上に膨らんでいると思います。 粉を振った台に取り出してガス抜きをします。夏場は生地が冷たいままでも大丈夫です。生地を何とか折りたたんで8等分に切り分けます。 切り分けた生地をそれぞれ丸めて5分置きます。5分置く間に生地が緩んで少し温まってくると思います。 休ませた生地を手で平たく押して、綿棒で直径10センチの円に伸ばします。 伸ばした生地の中心にソーセージを置きます。生地の左右にそれぞれ5本の切り込みを入れます。切り込んだ生地を交互に重ねながら編み込みます。 切り込みは等間隔で、ソーセージのギリギリまで切り込んでください。切り込んだ生地を斜めに重ねていきます。最後の生地を重ねてから4番目の生地を重ねるのがポイントです。 天板に並べて乾いた布巾をかけ、暖かいところで2倍になるまで発酵させます重ねた生地がふんわり膨らんだら、表面に溶き卵を塗ります お好みでケチャップをかけ、マスタードをかけます。すぐに200度に予熱をしたオーブンで15分焼きます。これで焼き上がりです。マスタードの代わりにマヨネーズもおすすめです。こんがりと美味しそうに焼けました。 刻んだパセリをのせます夏場は冷えた生地も戻りやすく短時間で作れると思います今回はオーバーナイトで焼くパンの夏バージョンをご紹介しました ふ、うんわりとした生地から粗挽きのウインナーが出てきてこの食感がいいですね朝食に焼きたてパンを楽しんでください作り方のまとめバターをお湯に溶かしておく。 生地の材料を容器に入れて2分間混ぜる。冷蔵庫で一晩置く。翌朝2倍になっていることを確認してガス抜きをする。8等分に切り分けて丸めて5分休ませる。直径10センチの円に伸ばしソーセージを乗せる。両側に5本の切り込みを入れる。切り込んだ生地を編み込んでソーセージを包む。 二倍になるまで二次発酵。表面に溶き卵を塗って、ケチャップとマスタードをかける。200度に予熱をしたオーブンで15分焼いて、パセリを飾ったら完成です。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。